はは、い、こんにちです、えー、コタバルの町に昨日、えー、到着して、えーまあ、大きいビールを作って、えー、ベトナムの南部と中部の方を水没させましたで今日はですね、えー、このコタバル中心部のあのー 18連の、えー、ミッション終わりますので、えー、それを3日4日かけて終わらせたいと思いますトータル確か4 0キロぐらいあったと思うんでと、まあ、今日終わらせるのはちょっと歩いては難しいかと思いますので、えー、ゆっくりです、ね、3日4日かけて終わらせたいと思いますまずはですねこの、えー、コタバルの街中がですね、えー、全貌できるこの時計台の方がスタート地点と おそらく終わりもここに戻ってくるんじゃないかと思いますんで、始まりと終わり、ここ、時計台で、ミッションの方始めて、最後もここにえ何もなく戻っていきたいと思います。それでは、ご視聴のほどお願いいたします。 ミッションが終わりました、えー、今日ですね、かなりこうやって日差しが強い状態ですので、えー、水分取とりながら、えー、あと、まあ、カフェなんか で, です、ね、休憩しながら寄りたいと思います、えー、あと、まあ、途中にこう観光地などがあったら、まあ、そこであのこういった形で、えー、解説を入れながらやっていきたいと思います、はい、それではお願いします。 はい、えー、2つ目3つ目のミッションが終わりましたえー、このな ん, なんですかねこの、あのー、博物館みたいな、えー、マレーシアの古い建物が。 展示してあるる、えー、博物館の中を通るミッションでいいですねやっぱりミッションこう何すかねその土地に触れるしそ の, デジのその土地の歴史にもこうやって触れることができるといういやー面白いなんかやっててですねあのスキャナーを見つつもあのこの建物を見つつそして、あのー、こうやって観光客の。 えー、マレーシアの方がいらっしゃったりして、いや、いいですね、ぜひですね、あのまあ、身近なとこ、もしくはあの電車で1本ずれたとこだとか、あの長距離バスでちょっと移動して、えー、2、3000円のとこですかね、日本で、えー、そういったところに移動してみて、ミッションするっていうのも1、一つおすすめかと思います、えー、それでは、えー、4つ目のミッション入ってきます。 Make me have to stay Cause I'm floating a in your arms はい、4つ目のミッションが終わりましたえどうしてもですねあの慣れた地域じゃないんであの、まあ、順番が最短ではないんですけども、まあ、観光しながらなんであのもう行ったり戻ったりしながらあのミッションできればいいと思ってますいいですねここもなんか地元のこうローカルのこうローカルごはん屋さんですね いやいいですねここで本当はご飯食べたいけどもうちょっとミッションやりたいんでもうちょっと進みたいと思いますそれでは引き続きお願いいたします I still spin inside your orbit、yeah. You say t I should probably start to walk away I'm hoping that you'll stop and make me have to stay Cause I'm floating in your orbit Yeah, I'm stuck in your space j u s my luck, let me hold it, you understand There's nothing left to s a y Pull me back, take my hand Cause I'm going d o t w a to away <laughs> <laughs> Yeah, I'm stuck in your space. I'm stuck side. the in on my You're life. はい、次が七個目のミッションですね、えー、だいぶ日が上がってきて、えー、疲れてきたので でこのミッションを終わったらちょっと、えー、ホテルに戻って休憩しようかなと思います、えー、それでは、えー、7個目のミッション、えー、やっていきたいと思いますはいお願いします Fall apart Even though Even you I'm still spinning inside your orbit、yeah. to walk、away. I'm hoping that you're still g o n t a make me have to stay Cause I'm floating in your orbit それでは8個目のミッションですね、えー、なんかミルクティー飲んだらちょっと元気になっちゃったんで、えー、ちょっとホ テ, ルにホテルの近くまで戻りながら、えー、ミッション2つぐらいですねさらに2つ89を終わらせれればなという感じで。えー 様子見ながらやっていきたいと思いますそれでは8個目のミッション頑張ります l i k e your heart's still spinning inside your r b、yeah. i t I'm gonna s k your puppies not to walk away I'm holding that trust to make me have to stay Cause I'm floating in your orbit ははいそれでは、えー、もろもろ準備が整いましたのでまだ夕方からミッションの方を再開したいと思います10個目のミッションからですね、えー、こちらはもうコタバルの中心部からの、えー、ミッションとなっておりますので、まあ、ホテル付近にです、ねえー、し歩いていってまたそこらの方そこの、えー、10個目から開始して、えー、そうですね13まで行ければいいですけど、まあ、ちょっと様子見ながら、えー、やっていきたいと思いますそれではよろししくお願いします。 We have to stay, cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space, i t s my luck. b u t m all day, you understand. There's nothing left to stay. Pull me back, take my hand. Come on, leave, you understand. アンチョコで見るよ はい、10個目の目、えー、ミッション終わりました結構歩いたたすねあただ途中ですねあの、あのー、中華街があったんでもう食べたかったんですけどねでもミッションやってるとやっぱり途中でやめるっていうのはなかなか難しいんで、えー、そうですねまたあのー、まあ13まで終わった後に行けるチャンスあると思うんでその時に。 あのご飯食べようかなと思いますまだちょっとあんまりお腹空いてないんで、まあ、10今から1112終わらして13を終わっての夕食という形になります結構あのわざわざとあのなんだ中華系の人がもしかしたらあの日本人に対して何かあの思うとがあるかなと思ってわざとこう入り込んでいったんですけど 特に嫌な顔をする人もいなくて、ねえー、この人、なんだみたいな感じで見てる人は何人かいましたけど特に危険な感じをすることはなかったですねですので安心して多分、あの食事できるのかなと思いますまあ、おそらく一部の人がこうあのなんだ日本人に対して嫌な気持ちがあるっていうのがあるかと思います、まあ、それはもうどこでもそうなんであの、まあ来て分かったですね。あの 現地に来てあのそれが分かりましたので、まあ、安心してこたばるの方あの安心してと言いますかあの、まあ、自己責任の範囲でですねこたばるの方を旅行してもらってあの楽しんでいただければと思いますまたこれからじゃ あ, あの11、12、13の方ミッションを進めていきたいと思いますはい、それではお願いしますはい、こちら、えー、残念ながら、えー、次元ポータル発生ということで。 ちょっとギリギリですね入れないということでねあと123455だけなんですけどねと明日また来たいと思いますはいええた、ー、もう入れるみたいですけども ここにミッション11と12があるんで、えー、サクッと終わらせてあと13、14については今日の夜にでもできればと思います、えー、それでは、えー、11、12頑張って終わらせたいと思います。 はい今日まずそれでは、えー、涼しくなってきたので、えー、14個目のミッションですね。ちょっと 長い距離のミッションなんですけども、えー、歩いて終わらせたいと思います。 full of p r i e v e n though you told me to take it back your heart I'm still spinning inside your rubbish I'm gonna ask o u r puppies not to walk away I'm hoping that you'll stop and make me have to stay Cause I'm floating in your rubbish I'm still spinning inside your orbit、yeah. You say t h a should probably start to walk away I'm hoping that you stop and make me have to stay Cause I'm floating in your orbit Yeah, I'm stuck in your space It's my luck. はいえー、空港の近くにある、えー、15個目のミッションですね、えー、ポータル近いんですぐ終わるかと思います、サクッと終わらせて、えー、17までですね、この空港の付近で。 えー、ミッションの方をしたいと思います。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 I don't w a n n a walk away Back heart, I e l l m b e r I s p i n n i n g h t i n your orbit a c k Take my hand, come on, l e You understand, I wanna stay Cause I don't w wanna... はいえー、スマホの充電が切れたんで、うんえー、近くのレストランにどっちじゃないを食べに来ましたあシンーのどこでも何でも食べれるんで何かトラブルがあっても全く困らないのですそれでは、えー、現地の味付けのどちっちじゃない食べたいと思いますこれ、うん、めちゃくちゃうまそうだと思いますやっぱ田舎うまいですよねではいただきます それでは、えー、最後のミッションの場所に到着しました。えー、最初に来た、えー、この、ね、時計台ですね。時計台の場所に戻ってきました。ここが最終ミッションの場所ですね。えー、それでは、えー、まああの夜今11時ぐらいですけど、をですねサクッと終わらせて、えー、このミッションを終わりたいと思います。 2, yeah. thank you. Yeah, thank you. まね、はい、終わりました、えー、昨日と今日で2日間で大体40キロ。 歩いたたミッションでした途中あのどうしても遠いところなんですね、グラブで行きました、えー、ただですね、あの最後 の, あの17個目のミッションですかね、次のコートルまでは1 7キロだったんですかね、ちょっと出たときに、あ行ける距離だなと思ったときに。 もうこのミッションに飲まれてくるっていうのは思いました。はい。まあ強烈なミッションでしたね。まあ、観光しに来た場所で、あの連作のモザイクミッションするもんじゃないです。ちゃんとした調べしてした方がいいです。今回は日程に余裕があるからまだ良かったものの、これ一泊2日とかでしてたらもう最悪ですね。途中までのミッションになるか。 はだ、い、からアノマリーのミッションみたいな感じで す, あのあ ミ, ションですミッションでのミッションみたいな感じですけどもそれでは次はペナーになってミッションを起したいと思いますそれではまた次の動画でいしましょう<音楽> I should probably start to walk away I'm hoping that y o u still g o n n make me have to stay Cause falling arms your I'm in